次は、情報アーキテクチャーとサイト構造の話をします。えー、情報アーキテクチャー、インフォメーションアーキテクチャーというのは、えー、講義には情報を分かりやすく伝え、受け手が情報を探しやすく、見やすくするための技術全般を指します。また、狭い意味だと、えー、ウェブの構築に先立ち、情報を分類したり、意味を整理して、サイトの構造とか、サイトの使われ方を検討する分野を指す場合もあります。 で、なぜこのような分野が必要になったのかというとね、もともとワードアイドルはハイパーテキストから生まれていて、どのページのどこにでも他のページのリンクを埋め込むことができたんですね。こういうふうに、どこへでも埋める。ただ、これを生かしてたくさんのページを互いに繋がったものを作ってしまうと、どこにいるのかわからない。迷子になってしまう。という問題が、まあ、表示することがわかっていそこで、 じゃあ、えー、こうい う, こうランダムに値が一気するんじゃなくて、えー、順番にページが並んでいる線形構造、あるいはこの分類に従ってだんだん細かい分類に降りていく、階層構造、えー。こういうふうな形を作って、それに従ってページを並べたらば迷子になりませんよ。分かりやすいと、まあ。そういうことが言われるようになってきたのが一番大事なわけです。で その線形構造と階層構造が、まあ、代表的なウェブサイトの構造なんですけども、えー、線形構造はインタビュー記事、あるいはお話、ストーリーみたいに流れが直線的で分量がさほど多くない場合は分かりやすいです。ただ、分量が多くなると先の方までたどっていくのが、まあ、何十分りもあったら大変ですね。えー、そのために、例えば木次を用意してそこまで直接飛ぶとか、ね。 工夫がされるんですけども、全部一直線というのは、大、え、き、ー、なってちょっと難しい。一方、階層構造というのは、既に、ね、ファイルシステムのところでもお話ししましたよう、ね、に、たくさんの情報を整理して収めるにってては適しています。その代わり、全部の情報を一通り見るということはやりにくいですね。えー、そのために、えー、例えば、えーこ、階層構造に分類してあるんだけども、えー、この一番下のページは、 順番につながっていて、えー、次々に見ていくこともできますよ、ね、なてうに。両方を混ぜた構造を作ることもあるで、こういう構造の問題とは使いやすい問題とか、そういうのが、まあ、情報アク者の分野なんね。さて、えー、ここでちょっとお話なんですけども、このサイトの入り口にあるところのホームって書いてある ホームというのは普通こういうふうにサイトのルーツのあるページのことを指しますね。あるいはブラウザにホームボタンがありますから、ホームボタンを押したページ、ホームボタンを押した時に出てくるページのことを、まあ、ホームと呼ぶこともあります。でウェブページ全部をホームページと呼ぶという言い方も、まあ、あの日本では使われてるんですけども、これはまあ本来の意味から言うと少し違っているということになるかと思います。次はページナビゲーションのお話。 ナビゲーション。まあ、高校というのは一般にはまあ進路を制御して目的地に行かる作業をいますね。まあ、カーナビとか。ウェブの場合は行きたいページに行かせてくれるための機能全般を作ります、えー。特に、えー、線形コード、改装コードであれば、線形であればどのページにも、えー、次のページと前のページのリンクがあるようにしておくと、あこのリンクを次々に立てっていけば先へ行けるんだな。 あるいは、解消コードの場合には、えー、必ずどのページにも、親へ戻るっていうリンクがあると、えー、最後は戻っていけば、ここは戻る。まあ、下に行くやつはな い, いくつかあるというのがまあ普通ですけれども。で、さらにですね、典型コードだったら今何ページ目にいるということがあれば、あ今私は3ページだから5ページはあと2つ行けばいい分わかります。解消コードの場合はですね、A の B の C にいますよみたいな、ね。 そういう、どこにいるかというのを階層を順番に並べて表すと分かりやすい。これをパンクズリスト、クラムリストと言いうのね。例えば、ここはある学会のページなんですけども、ホームの情報処理の無料で読める記事のペタグギというコーナー、なんていうふうに、階層構造に従った分類があります。さらに、これは一つずつリンクになっているので、じゃあ、学会誌情報処理のところに行こうと思ったら、ここをクリックとかいうこともできます。 でこういうふうに、サイトの設計において、どのページでも同じように使えるリンクのことを、ナビゲーションリンク、まあ、高校のためのリンクと呼びますで。ナビゲーションリンクは非常によく使うので、えー、ページ内でいつも同じ場所に置くのが強い。例えば、えー、線形コードだったらあこう、ま、一番後ろとか一番下に置くと。そうすれば、一番、 先頭や最後に行けば必ず次のページに行けると。わかりますね。で、こういうナビゲーションリンクを集めた領域をナビゲーションバーというふうに呼ぶこともある。ナビゲーションバーはページの内容とは分けてわかりやすく、ここへ行けばナビゲーションできるというのが、すぐ見て取れるようにデザインするというのも工夫として重要だと思います。そこで演習になるんですけども、今度はページを複数作るという演習で、 えーまあ、線形構造のサイトを作ってみましょう。あるいは階層構造のサイトを作ってみましょう。で、その後、えー、そ, のそれをもとにして、木、え、字、ー、とか、えー、パンクゼリストを作ってみましょう。こういうふうな演習も用意してあります。